さて、夕方の日なん、行きます。はい、今日は暑いですね、本当に、本当にマジで、なんでこんなあ。暑いんだ。日本はいつから二季式じゃなくなったんだ。よいし日本はいつから二季になったんですかね、皆さん。暑いか寒いか、どっちかしかないじゃないですか。 いや、ちょうどいいですかね日本の四季を返せほら、なんか葉桜が今朝より濃くなってる気がするかわいそうね暖かいからもう夏を迎えてるとか、とかみとかみたいな感じ日本暑いか寒いしかないいや、本当にそれですよっどっちかだよ夏かというしかない<笑>なんでだよ悲しい ね, ね俺らが小さい時は四季があった気がするけどあったと思いますいや、春なんでしょうけど菜の花とか咲いてるん 本当だうもう早いよね春って秋 も, 秋もあっという間ですよねおかしいよ、ね、まあ花粉症はさっさとなくなってくれていいんだけどさあーあまあそうそうねそうですねさあダチョウくたち君たちはどうやって暑さ調節するんだい 体一つでここに入って、はいはいはい、ど真ん中の卵を溶きましたけど。お疲でした。<笑>まあ、大丈夫だと思います。そうそうそ う, そう。プラもおとなしかった。あー、あの、うん、どついてくるよ。えあの危ないとかじゃないけど。うんうん、あ、なんだなんだみたいな。そうそうそ う, そう。ダチノスケみたいな。昔の農場長とダチノスケみたいな。ああ。 ダチョウにとっては多分いい気候。寒くもなく、暖かくてめちゃくちゃ乾燥しているというあの祖国。いいね。もう祖国とかないだろう。<笑>ないけどここだろ。ないけども、<笑>でも一番そのなんだろうね、いいいい気候ですよ。<笑>覚えてるのかな？遺伝子的に。遺伝子的にはあると思う。あの強が苦手なのはそういうことだと思うんですけど。でもあいつらど真ん中で雨に濡れてません。 あ何を考えてるんだろう矛盾しているけれど水は好きなんだよでも湿気はダメなんですよへえ湿気だけ、ね、か個体によるよね個体なんか夏シャワーを浴びせてくれって言わんばかりにやってくるやつもいれば濡れた瞬間ドヒャーって逃げるやつもいるし待って。 今のところ卵ないねまあまだまあ卵のあるエリアは通ってないしねしはい皆さんありそうお店取りじゃな持ってるかい隠してませんか なかったっ、ね、ごめんなさい。<笑><笑>こんな感じでね、横断する可能性がなくにしもあらず。あ、でも良かった、完全に立たせなくて。<笑>座りました。はい。はい。そ, そのぐらい、集合性っていうか、何。あれぐらいで、内容で見せてくれればいいん、ね。いいよね。ですよね。いつも何か、立って、追い払うのが申し分、なんか、かわいそう。 せっかく休んでるのにねそうそうこっちの身勝手っな<笑> あ, ったあったあったあったはい、ありましたまあ、なきゃね<笑>この動画山場がないんですけどいや、そういう日もあります一個もない日だってはいさて、棒が入ってきたことによってちょっと<笑> イライラというか、戸惑っている、おつばちもう。いつも全然しい、話す、はい。最近。最近は、むしみを使わないで、取ろうかなって、毎回思ってる。え、は、中に入っちゃう。どこでも。もそれは、でも。その慣れは危険なので、虫しみ使いましょう。ロカリボーブ。 何もない時きは楽しいけどさそうねあのブワーンってあの何かがあると工場が動いてたりさとかあそこの国道を爆音バイクが通ったり日曜日とかねすごく爆音バイクは大抵日曜日なんかねっとままってくるんツーリング<笑>なのでやめましょうはいご飯食べてるごめんね食べてるとにごめんなさ い, い, い、ね 食事中すいませんあったーよいしょさてここはどうするんですかね今から入っちゃおうかしらあああっちのまあ、ここはまだねダチョウの助くんたちなのでね。これ長いこの短い網で十分です、うん のすけーはい音楽、はい よ, ね、よく見えんのどうして ちゃんがすごく黒く見えるんだって、俺の目が悪い。私もダチョ達スケが二はいるかと思って。俺もそう思ってた。よいしょ。別のオスが。現れたかと思った。本当だ。黒くない。<笑>なんでだろうね。訳した。<笑>羽が黒くなるとかあるんだ。ちゃんかな。え。零点感。 暑いですね、ほんに。暑いよね、今日。暑い。動くと暑いです。はい、ああ、赤くなってるね、君。良<笑>くないよ。暑いからしょうがない。そんなに興奮したってなんもない。あったああ、またあった。よっ ここはとれそう。そうですね。出ました、殿下のほうヌぬリンんちょ。ここは誰でもできる。<笑>いやー、誰でもって言ってできない人もいるかもしれない。よし綺麗ですね。はい、めちゃくちゃいいね。六。六。十五だね。十五です、ね。はい、未だに。十二回数えないと番号がわかりません。<笑> はい、今三つ、これが夏になるとバケツが溢れます。そうですね、えっとすごい綺麗、これ。ツヤツヤだね。ツヤツヤ、いい卵だ。はい。はい、行きましょう。そう。そう このメスはまだ産まないんだってあ〜産んだことないねえ、産める年齢ではあるうんうんあのー、サイオンパドクとかと同じ年齢あ、確かにあそこの人たちはもう産めるもんねすごいタンポポが落ちてるなんで上だけ<笑>草刈り切れあーなるほど多分。<笑>すごい推理力あった すごい、すごい惜しいところにあるねこいつらはドヒャーって逃げていくよドヒャーそう足突っ込むだけでドヒャーだよねごめんなさいプレイしますダメよ喧嘩しちゃほら取っちゃう。よわかんない、抜けてるよあらこれはあれですね、僕にはできませんね ああリンチョウだいぶきついです<笑>はいはいはいはいはいはいはいちいはいはいはいはいはい落ちちゃった。は、ね、54今時っぽいはいはいはっはいはいはいはいはいはいはいはいあいはいはいはいはいはいはいはいはいはいるいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいい 掘ってるぞーって言うと喧嘩やめるよお前もなんかそんなことあったね怪しい、ね、理解してんのかなこれが今から SNS に上げられることを大丈夫だ君たちは喧嘩してても批判されない<笑>目があった勝負ってポケモンだよ<笑>ここのねオスは喧嘩カっ早いですよバチバチだよねこいつのせいでしょうんそうそうなんだろうオスに厳しいダチョウのオスに厳しい はい、どんどん行きましょう。四つ目をゲットして。五つ目、踏まないで。あ, あ、ここはパク子ちゃんの。パドックです。お酢はやばい。お酢はやばくないところ。大丈夫なところ。いや、そこのお酢も普通に。いい子だけどね。ああいい卵を受けておくね。 いきまーす。ごめんねパクパちゃん。失礼します。もらったリンゴをしてくれる。ありがとう。あ卵取られる。<笑>でもすごい行動スローでねこなしてる。よいしょ。はいありがとう。あいやのお疲はいはい。はい グレッド、怖いね怖いねパックさせちゃダメよ卵グレッド、ごめん ね, い ね, ーいねはいメダホヤと卵どうして剥げちゃったのかなはい五十四番ななんか出てきたよ口から こいうこと。いやなんか生草が出てきました。どっかで食べてきたのかな。あっちあっちかな。あっちかなこの辺食べたんかな。でもあっち行かないよね。だ、ちょうど大抵さ草生えてるとこ行かなくない。そう。いやも草ぼうぼうになったらさみんな避けない。まだあれだけど。いやでもたまに向こう行ってることはある。あ、パクコちゃん。あなたがパクパクしてんな。なんでなんだい。 なんかそう、何かかなあれじゃん、犬の気持ち 猫の気持 ち, 気持ち<笑>ダチョウの気持ち<笑>マイナーすぎるだろダチョウの気持ち欲しい、ね、売れねえよえ、売れるよよしマニアックすぎてまあ、なかなか<笑>あれじゃない、マニアックすぎて欲しい人が頼めば送られてくるみたいなあ、猫うん、うん、最近君よく見るね さて、今日の釣果は。五個。いっぱいあります。五個です。よいしょ。さてさて。あ、五個。はーい。 怖いいがこぼれそうカップら し, いすようああし閉めますよ、うん、でやるのに行、うん、ごめんなさいいえいえ面白いはい。 今はこんな感じですね茹形の卵取りでしたはい、ま、はい、たね ー, はーい